えー、モカ選手、久しぶりです久しぶりです昨日から萌え選手 LA 合宿に来ていますトーナメントが1週間空いているのでえ次のトーナメントどこだっけ次のトーナメントはアラバマアラバマ、はい、アラバマ行く前に1週間うちに泊まってゴルフ合宿します、はい、今日はインダストリーヒルズゴルフコースに来ていますここは36オールある、えー、ゴルフリゾートで LA の中心部にあって えー、LA で一番儲かってるゴルフコースです、えー、過去はいろんな予選会だとか LPGA もやりましたし昔ですけど PGA もやりました、えー、結構日本人の間では有名なコースですそこの、えー、36ホール2コースあるうちの今日はアイゼンハワーというコースを、えー、プレイしたいと思いますはい前回と同様イーブンパー以上賞金200ドル目指して頑張ってくださいそれと今回は 私とのホールルマッチに勝ったらプラス100ドル差し上げます、okay. 私のハンディキャップが、えー、このコースの、えー、ブルーホワイト T コンビネーションで14となっておりますのでハンディキャップホールが14番まで、えー、森田選手から1段もらえることになってます<笑>ということで、えー、1番ホールは、えー、パー5です、はいえー、パー5右ドックあまり右に行くとスタイミになってしまうのでフェアウェイの真ん中から 左ぐらいを240ヤード、はい、という感じですじゃあスタートしますはい OK おお言われた通りのナイスショットフェアウェイ左もうナイスショット はい、それじゃあ第1弾にいきます今日は真剣勝負で戦いたいと思います<笑>、えー、気温がなんと、えー、100度100度っていうのは大体38度なんですけど、はい、38度なので<笑>ちょっと左ですけど左は何もないんで次打てそうです、はい えー、と左に大きく外してしまいましたが E ドックなんで、えー、体制に影響はありません、はいえー、ここはハンディキャップ13なんで1個、えー、あのワンストロークハンドからります2打目180ヤードぐらい、えー、フェアウェイ真ん中に戻そうと思ってますちょっとラフに引っかかりましたダメでしたはい、<笑>ボエカ選手5番ウッドです ちょっとラフに入ってしまいました右バンカー方面、狙いおお、ナイスショーナイスシ言われた通り二、えー、打目ヘボショットでした三打目は二百五十ヤードあるんで、えー、5度がないので百八十ヤードぐらい2人います そオッケー。方向はすごいいいです。はい、花道です。ええー、萌香選手、残り六十七ヤード、パー五第三打目です。ピンの右から攻めましょう、一メートルぐらい。右左に傾斜してます。こう い, い感じ。おお、おお、ナイスショッ ナイスショットなんかいきなりバーディ取られて一ホール目負けそうです。<笑>次頑張ります。萌エ選手ワンピンのバーディーチャンスにつけているんで、私もパーを取るためにはこれを寄せなくて寄せなくてはなりません。はい。あ、引っ掛けて。ちょっと左に。もうでかいし。<笑>全然ダメだし。<笑>おいい感じ。 おーめっちゃ早いはいあ、マー、まあ、ちゃオッケーでーすモエカ選手バーディーパッドです入れられると負けてしまいますああ<笑>、惜しい俺の OK くれんのは い, はい一番ホールパートボギーで引き分けでした ええー、萌香選手、第一打、二番ホール、打ち下ろしです。ナイスショット、フェアウェイ右側に飛んでいってます。うん、ちょっと左。ああ、見えんかった。 いやちょっとわかんないな。はい。止まってるかもしれない。はい。水方面。はい。ない悪いけどギリギリ手に入らないで止まってました。はい。四十五ヤード。これってダメか。<笑>自打球のリポットっぽいんだけどちょっと出ちゃってる。えー、これアバウト。 あ、OK 俺が お, ーおー、ナイスやばやばいじゃない OK えー、モエカ選手2番ホール第2打池越え60ヤードですうんいしょー、ナイシちょっと見えない見えモエカ選手2番ホールバーディーパッドです 私が超バーディーチャンスにつけているので入れないと負けちゃうよ OK、はいはい、バーディーパットいきます OK!、はい ナイスバーディー。三番ホール右ドックの打ち上げですが、えー、左正面の左のバンカーは二百六十ぐらいあるので届かないので左バンカー狙いです。おお内緒。ちょっと右目だけどフレンドリーキックで左に跳ねるはず。 あああれだったらスタイミーじゃないと思うよ。はい、えー、前のホールバーディーで私もワンナップです。はいちょっと左やけどオッケーです。はいフェアウェイです。はい、えー、超打ち上げです。モイカ選手残り166ヤード距離系のリコメンデーションはプラス10ヤードになってました。 スタイミーではありませんが打ち上げすぎて旗が見えませんクラブ何66番アイアン約百8 0ヤードぐらい打たなればなりません、うん、ちょっと右かなん右ね うん、オーケー。はい。大丈夫やと思 う, う。ちょっと外れちゃったかな。ええー、萌え選手の。ね、ちっこい芝の、から、あの芝のラフからの。予選になります。どうしやねんけど、この芝。うん、よくわかんない。さあ、プロの技。おお、ナイス、お、入った。入った。<笑> <笑>バーディーでした<笑>やられてしまいそうです<笑><笑><笑>、えー、第三打目になります萌花選手はちっいてしまったので私はこれはヨスワンで引き分けです、okay. はい残ってしまいました八十センチぐらいです入れないと負けです オ<笑>、okay. ーケーおおすじってる 20m ルあるかな嘘